仲間の肉壁しなきゃやっぱしなくてよかった振り返ればのワンラッキーすぎるこっちに釣らないでねーよかったあっちに行ったバレないように行けるかな バレちゃった殴られないと救助できない他の仲間は来てなさそうだから僕がなんとかしなきゃ。 そろそろ突っ込むよ逃げてジェイクジェイクが追われるか ちょうどいたのところだ。担ぎに来る待って絶対ジェイクから担ぐでしょ。これ普通に起こせたな。ごめんジェイク。板救助するから待ってて。 バレルンハヤー無理やり猶予に浮かべさせ作戦クローデットナイスメグモゲート深いから逃げられる僕なの落ちなかった 残念雪だるま無駄に入ってすいません。